はい。 すごい Is it g o e d On n'a pas fait que n e u t mais. i la fin i Kitchen. e l a plus faim, a... faim. Et toi Non, non, non. T'es sûre フラジル みんなに ち, っ ち, ゃいんちっちゃいけどたくさんミルク飲んで大きくなる。 どうだ 何<笑> Maman, il est de caisse de son toit. Non, mais. Parce que j e vu, veux... c'est la m e t t r e Tu veux que je te la mette On p u t oui. T'es content dans v la montre Bah oui. p e u x t a i d e r à me le me mettre. Attends, maman, a t e n d s C'est moi je i ai a c h pas <rire> comment ça marche. Ouais, t'as écouté, Disney. t s c o u t é d i s n e うわ初めての時計だね。今何時明けろ入れ。2時 ?2 時お待たせしました。<笑>見せて。こうやって見る、ね、よ。あ今は5時です。5キロ。パパ、いつキロ時間 5時ですそうだねお兄ちゃんの証ですねその時計ね。